ありがとうじくチャンネルへようこそ。本日のニュースレターには、以下の最新ニュースが含まれています。上一近張壁会、適応障害で活動一時休止、医師の指示に従い、治療2000年、復帰までは10人で活動を。グローバルボーイズグループ上一の緊張壁会、21、が適応障害との診断を受け、一時的に活動を休止することが9日。 グループのホームページで発表された。ホームページでは、この度、メンバーの緊張壁会が適応障害との診断を受けたため、一時的に活動を休止することとなりましたのでお知らせいたします。と伝えた上で、今後、緊張壁会は担当医師の指示に従い、治療に専念する予定です。と綴った。 その上で、上一の活動につきましては、近所壁会が復帰するまでの間は、10人で活動していきます。ファンの皆様、関係者の皆様にはご心配をおかけいたしますが、何卒ご理解いただけますようお願いいたします。当社ラポーンエンターテインメントといたしましては、メンバーの健康を第一に考え、近所壁会のサポートを行ってまいります。